皆さんは、インターネットであなたが何を調べ、どのようなサイトを開いたか、追跡されており、場合によっては、その履歴を検索エンジンを所持する会社が広告主に販売していると聞けば、どのように感じますか決して知られると困ることを調べていなくとも不快に感じる人はたくさんいるのではないでしょうか これらから逃れるには様々な方法がありますが、今回は東亜ブラウザーを使うことで逃れることができるという事実について紹介します。しかし、皆さんにこの事実を理解していただくためには、東亜ブラウザーについて簡単に理解していただく必要があります。東亜ブラウザーは、 世界的に有名な東亜プロジェクトによって開発されたブラウザーです。このブラウザーは Firefox が改造されたもので一般人にも使いやすくなっています。そしてこのブラウザーには一つだけ特別な機能があります。それはサイトへ接続する際に東亜ネットワークへ寄り道することです。 このネットワークが最も重要で、このネットワークの特徴は、東アプロジェクトに参加する様々な国の人の PC に接続し、次の PC に接続するたびに暗号化されるため、自分の PC について解析できなくなる。 ただし、東亜ネットワーク内で使用者が最後に接続する PC、いわゆる出口ノードで暗号化された情報は、玉ねぎの皮を剥がすように復元されてしまうため、出口ノードの PC を使用する人にのみプライバシーが侵害されてしまいます。そのため、再び HTTPS を用いて暗号化し、 出口モードの PC を用いて接続します。これらが東アンネットワークと東アブラウザーの仕組みです。東アブラウザーを使うメリットはもちろんあなたのプライバシーを保護して接続できることです。では、本当にプライバシーを保護して接続できるのでしょうか 様々な追跡システムから身を守ることができるのでしょうかここからはいくつかの追跡システムと東亜ブラウザーの相性について学んでいきましょう。 皆さんは、クッキーをご存知ですかネットサーフィン好きの方であればよく聞く単語かもしれません。クッキーとは、サイト側がアクセスしたユーザーのコンピューターにログイン情報や訪れた回数などを記録したファイルを自動的に保存し、ユーザーが訪れるたびにサイト側がそれを開き、確認するシステムです。 このシステムには、一見、害がないように思えます。しかし、クロスサイトトラッキングクッキーは少し異なります。おそらく、クロスサイトトラッキングクッキーには3種類あると考えられます。一つ目は、ソーシャルメディアトラッカーというシステムの一部であるというパターンです。 あなたが閲覧したサイト内で表示されている広告や動画、画像などのコンテンツには、ソーシャルメディア、トラッカーが含まれている場合があります。例えば、広告の場合、閲覧者がその広告を見てどのような動きをしたかをクッキーを使って記録する、マーケティング手法の一部として使われていると考えられます。二つ目は、 ユーザーのログイン情報を検索サイト運営会社にプレゼントするシステムの一部に使われるパターンです。この場合、クッキーはログイン情報とパスワードが正確に入力されたことが確認できた段階で実行され、ログイン情報とパスワードをそのサイトを見つけるために使用した検索サイトを運営する。 会社へプレゼントします。これは実際に起こっていることでノースクリプトという拡張機能を制作しているジョージョマン氏は拡張機能を通してこれを公表しています。これは教育機関のサポートサービスを提供するサイトでさえも行っていることです。例えばこのサイトでは ユーザー名とパスワードを正しく入力し、ログインした途端、ノースクリプトによる警告ウィンドウが表示されます。潜在的な ID リーク。i からページを読み込もうとしています。ログインユーザーの場合。 って身元に関する情報が取得される場合があります。匿名で読み込む。正常にロードする。ここで、匿名で読み込むを選択すると、通常のクッキーを有効にしていても、クッキーを有効にするよう求められてしまいます。しかし、断念すれば、 ユーザー名とパスワードがクロスサイトトラッキングクッキーによって漏えいしてしまうのです。三つ目は、第三者によって勝手な追跡が行われているパターンです。これらの目的は、得た情報を企業へ販売することか、個人的に楽しむことであると考えられます。しかし、 東亜ブラウザーなら大丈夫ですソーシャルメディアトラッカーなら、Facebook、Twitter、LinkedIn によるものを自動でブロックしてくれる機能があり、先ほどのユーザー名とパスワードを勝手に企業にプレゼントするシステムも、標準装備されている拡張機能、NoScript によって自動的に警告ウィンドウを表示してくれるため、許可するかどうかはあなた次第です。 皆さんはパソコンをを購入ししたら何をしますか仕事で使うならマイクロソフトオフィスをインストールしたり印刷機に接続したりするのではないでしょうかこのようにカスタマイズするとどうしても独自性が現れてしまいますマイクロソフトオフィスをインストールするだけでも同様ですその PC はマイクロソフトオフィスをインストールしていない PC と比較した時 区別化されていると言えますつまりポピュラーなアプリケーションのインストールであってもどれをインストールするかは個人によって異なるのですまた PC を基本設定のみで使用しても Windows なのか Mac なのかや各種設定の選択の違いなどで区別化できますこのような個人単位の PC 環境の違いは Web サイト側から分かってしまいます サイト側はユーザーの識別をする際にユーザーがどのブラウザーを使用しているかなどのユーザーの PC 環境を元に作られたデータを元に識別します。そのデータのことをフィンガープリントと言 い, い、このような行為のことをフィンガープリント採取と言います。